市場的にあることでエレベーターに乗れない今現在でいいねが 7.5 万件リツイートが 1.8 万件そして私のこのツイッターに直接コメントいただいているのが1869件あります皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです、えー、今日はですね ツイッターでとととててても反響があったたエレベータータ利用のことについいいいお話ししていきたいと思います10月28日の金曜日のお昼にですねこんなツイッターを私はあ書きました「2階から1階に降りたいだけなのに人が多くて乗れなくて何機も見送って15分くらい待ってた」「トイレにも行きたくて障害があって我慢ができないから「漏れとの戦い」 車椅子はエレベーターしか手段がない歩ける人は階段もエレベーターも手段があるそっち使ってほしいっていうのはわがままなのかなという文章とともに私がそのエレベーターの前でプンスカしてるような顔とともにあの投稿したんですけど今これ10月31日、えー、投稿から3日後のお昼ぐらいに今撮っているんですが今現在でいいねが 7.5 万件。 リツイートが 1.8 件そして私のこの Twitter に直接コメントいただいているのが1869件ありますこんなに正直反響があるとは思っていませんでしたこの写真を撮った場所っていうのは福岡駅のところになるんですけども車椅子の専用エレベーターっていうのも実際にはありましたただそこも人が乗っていて見送るという事実もあって で全部で4機はあったんですけど稼働してたのはでも1機は全然来てなかった記憶なので本当にその2機と1機だけなのかなと思うんですけど、まあ、実際混みますよとも書いてあって専用のところも私はボタンを押してたし他のところもボタンを押して待っていたんです。そこでで同じフロアで待っってていいる方っていうのは 一組二組くらいしかいなかったんですがそれでも上から降りてくる人たちがたくさんいらっしゃって、えー、全然乗ることができなかったという投稿になりますただこれって車いすの人たちからしてみたら本当に日常的にあることでエレベーターに乗れない人がたくさんいて乗れないということは本当にありますで今は郵政エレベーターも大きいデパートではたくさんあるんですが そこも実際乗れないことも多いですし優勢エレベーターっていうのも1機しか稼働してなかったりするのでそこでもももののすすごくく待つことっていうのもたくさんありますで今回こういうツイートをした中で私自身もたくさん学ぶことがありましたまず一つは同じように。 エレベーターに乗れなくて困ってるんですっていう声が多かったのがベビーカーカを使ってるご家族の方ですね実際私も同じようにベビーカーの方々と並ぶことがあってやはりベビーカーの人たちと同じように何回も何回も見送るということがありますでまたベビーカーと車椅子で待っててセットで乗るってなかなか難しいんですねやっぱベビーカーカの 人たちも結構スペースを使いますし私たちも結構スペースを使うからあどっち行きますかどっち行きますかっていう感じになりますし人がたくさん乗っていて少し隙間があれば普通の方々は多分乗れるんですがやっぱりこう車椅子とかベビーカーのサイズ感だと。 ぎゅうぎゅうのところに突っ込んでいくっていうのも申し訳ないですしある程度のスペースがないと相手にあのぶつかっても何か言われるの嫌だなと思ってある程度のスペースがあるエレベーターじゃないとこう自ら乗りに行くっていう行為をしないというのも正直あります。で今回そんな車椅子のの人待ってるのに降りないななんててありえないい常識だっていう声もたくさんいただいたし 上に行こうとしてるのか下に行こうとしてるのかがわからないからこっちからもどういうアクションをしていいかもわからないという声もあったので声をかけてくれたら「乗りたいんです下に行きたいので乗せてもらえますか」みたいな感じで言ってくれたらスペース空けますよっていう声も多かったですいっぱいになってるものに自分でこう突っ込む自分ですいません降りてください代わりにこうやって私が乗りたいんですっていうのって なんだこいつって思われないかなって正直思うのでそんなことできないって思ってたんですがわからないから声かけてくれたら嬉しいですってなんかそういう声を今回聞いて普段私山形に住んでいてエレベーターが混んでいるという機会っていうのはあまりないんですがやっぱり東京とかそれこそ福岡とか大阪とか都心部ですねやっぱり混んでるところに行ってそういうシチュエーションがあったらちょっと。 一度お声掛けしてみようかなと思いますであのエレベーター問題をじゃあどうやったら解決できるのかなというのもありました、まあ、実際その人と人同士がコミュニケーションをとって、えー、乗り降りするということも大変だと思いますがいろんな案をくださった方もいました一つはエレベーター の, その私たちが車椅子のボタンをポチって押したらエレベーター内にいる人たちに アナウンスとして何階に車椅子の人が「下りボタンを押しました」みたいな感じでアナウンスしてくれたら皆さんが分かりやすく「あ今下りの何階で待ってるんだ自分たちが乗ってるエレベーターのところで待ってるんだ」って思ってくださって自然と「その前の階で降りようか」とかっていうふうになってくれるのかなと思う 思いいましたペットボタンってあるじゃないですか私も実際福岡に初めて1人暮らししてマンション住むようになって初めて知ったシステムなんですけど「ペットが乗っているよ」っていうお知らせのボタンとして「ペットボタン」っていうボタンがエレベーター内にあってそれを押すと他の階で待ってる人たちに「ペット今この エレベータータ内に乗ってますすよっていうのがお知らせいくんですねだからそれの逆で車椅子バージョンができるシステムとしてはできるんじゃないかなと思いました。何の他のものとしては上に行くのか下に行くのかわからないっていうのもあるしでもこう3機がね並んでたりするとどれが一番早く来るんだみたいなあのレジのどの列に並んだら一番早く自分が会計できるかなみたいなのと多分同じでそれもあのよく。 東京とかだと品川駅で私はこれすごいなと思ったんですがどこどこの行きの電車が同じ路線に入ってくるから列がすごく長くなるでも行き先が違うからそれがごちゃ混ぜにならないように空港行き線の人はこのレ青の列どこどこ行きの人は黄色の列どこどこの行きの人は赤い列っていうふうに区切られてるんですねだからそれと同じでエレベーター前のフロアにも 下りの列、上りの列っていうのをなんかその3期のこの前の方に作ったら順番に、そして分かりやすくできるんじゃないのかななんてちょっと思いましただからこういったのもなんかもし提案できる機会であったり提案できる場所があれば今後そういうふうに提案をしてってベビーカーの人とか、えー、車椅子の人とかあとはねその内部疾患、足が悪い方とか エレベータータ乗りやすいようにできる環境になってくれたらいいなと思いますし、まあ、今回やはり知らなかった分からなかったっていうところからあるのでもももっともっととと私自身も発信を頑張りたいと思い思ますであとはですね、まあそのまあ、Twitter って限られた文字数の中でどうしても言わなきゃいけないことで歩ける人は階段とか、まあ、エスカレーターとか使ってほしいっていうふうに書きましたが。 内部疾患ででとか膝が痛くくくくててててて悪歩ける人っっっっいいいいいうう風にくぐって欲しししないですっていう方もいらっしゃいました私はそういう意味であの書いたわけではなくそこまでどうしても書けない部分があるので「歩ける人」という風に区切ってしまいましたがエレベーターじゃないと移動がしんどいなという方々はやっぱり優先的にエレベーターが使える世の中がもっともっと進んでくれたらいいだと思いますし。 えー、皆さんのそういうお互いの気持ちのね共有をし合いながらやっていけたらいいのかなと思いますそんなのしなくていいよってしないのが当たり前だよっていうのも分かりますしそういうことが本当は本当は一番理想なのかもしれないですけどまずその前の一歩としてお互いに利用したい人たちまあ私とかプレマイスユーザーさんとか内部疾患持ちの人とかベビーカーの人たちとか えー、乗りたいんですよっていうことをこっちからちゃんと言って、えー、乗ってる側の人たちもあ快く「あっ分かったじゃあ私たち階段で行くね」とかエスカレーターで行くねっていうふうにしていただけたらと思います、えー、今回このツイートが本当にこんなに反響があると思いませんでしたがすごく皆さんにとって私にとっていいきっかけとなってくれたのではないかなと思います。はい